1でも2でもチェリー、スイカって上振れするじゃないですか、簡単に。チェリーが下手したら22分の1、スイカがまあ40分の1とかになって、おっ、これワンチャンゴーとか思って、終日打っても異色 BB なし、チェリー化けなしとかざラなんで、あのーまあ、設定よりも、まあ、気持ちよく、ね、慣れる打ち方すればいいのかなっていう感じですかね。で言うててディスクの設定って もう本当にただ単にコイン持ちが良くなるだけなのであの僕はその設定は別にあんまり重きを置いてないかなという感じの立ち回りですねあディスカップに関してはマジで本当にいろんな雑誌見たりいろんなパソコンで情報見たりいろんな打ち手の動画見たりショーを見てるんで多分知識、かなり今あると思います。 ペラポンの時はね、まあペラポンってあのスベリオン予告ですね。あのー、多分知ってる人も、まあ知ってる人もい、まあ知らない人もいるかもしれないけど、僕は割と<笑>あのー、ペラポンハッピーは安定取る時は左リール赤七上段ビタ、大体チュンって言ってビタ止まりするんですけど、ドゥドゥっとかいった瞬間のね、青七一角っていうのがね、ほんと超気持ちいいんで。 まあそれを差し置いてもまあそうなりますね僕は結局それ狙いでま あ, あの結局戦場で打ってるわけじゃないんでまあ仕事ちゃんとやってるんでまあそれでプラスになればいいなみたいなまあでも結局その楽 し, 楽しいディスカップすつためにはっていうえっ、ー、と青なら値段そうですねえっ、ー、と滑り国王国ー発生時の赤なら 上段ナイスや黒バー上段狙いの時にドゥドゥって言って2コマまあもしくはあの枠上狙いでもいいんですけどまあドゥドゥドゥかドゥドゥであの赤ならもしくは黒バーがちゃんと滑2コマ以上滑って下段停止なら青なら1枚役 B プラス青ならビッグ1角ですでまあ僕は今日ちょっとあのまあディスカップって今日そのねあのトゥルトゥントゥンってなってから 僕最近青なら枠上狙いをずーっとやってて青なら枠上狙いであのドゥドゥドゥっていってね3コマ滑った瞬間のね気持ちよさもうね大人用のね紙おむつが必要になるくらい気持ちいいですねでまあそこからまああのね星星7って止まってあの星星7中リール狙うけれどもだいたい4コマ滑ってあのー 星、チェリー、バーがね、ドゥドゥドゥって4コマ滑って止まるんで、ま、あそうするとね、下段にね、7、七バー赤のね、1枚 B が取れて、なおかつ青7ビッグ確定っていう感じになりますかね。で、ま、あそれ以外のね、枠上青7狙いは、あー、ま、あドンチャン2ね、一回撃ちました。あの、ビッグ中の BGM 超いいっすよね。あれ、あれを聞くために、 打ってるるようなももんでもあるみたいな<笑>ただ、ドンツーは僕リーチ面まジで分かんないんでちょっと打てないっすですでもなんかね1回だけピック当ててもうなんかあ満足しちゃったっていう感じなんで本当<笑><笑>すみません、なんかストーの動画なのにスロットについて熱く語る動画になっちゃってる感がやばい、すみません。 まあ、おどきもね、すげえ楽しい台だからな、凱旋、凱旋はね、楽しさ、うち、あのよくね、YouTube とかに上がってる打ち手の動画とか見てると、あっ、すげえ引きしてるなーってなるんですけど、でも結局引きなんで、あー俺には引きなさそうだなっていう感じで、割とローリスク好むんで、僕。いやいやいや、とんでもないです。あの 僕もすごいあのー、楽しく、まあ、スロ話できたんで、まあ、スロ話っていうか、まあ僕が一方的に喋ってるだけなんですけど、まあでもあれですね、やっぱりこう何のために仕事をやってるかっていうところですよね、突き詰めると、そのね仕事をし、まあ、皆さん、多分ねなんかしら、まあこの配信見てる方、ね 多分ね、ほぼほぼ 100% くらいの人が仕事やってる中で何を楽しみにして生きるかってすげえ大事だと思うんで、まあ、僕はそれが最近は、まあ、スト2プラススロットっていうふうになってるっていうもとは単にそれだけで、ねまあ、その2つがすげえ楽しいっすわホンに<笑>いいっすねいやそれいいっすよ<笑>なんかねあれなんですよまたちょっと話戻っちゃうんですけど なんかその月曜、火曜ああ、仕事終わった火曜日、東西戦頑張ろうってなるんですけど水曜日終わるじゃないですかディスカップのデータどんな感じかなとか木曜日くらいになるととりあえずなんかシンディの ARTC の音楽聴いたりとかしてやべ、ディスク打ちてんだけど早くみたいな感じの気持ちを抑えながら仕事してますねあのじあいは今、博士お手前でやっております。 <笑>博士お手前でやってるのに実況これって本当超、超残念すぎる、はい、まあなのでね、何かしら楽しみ見つけて生きるすげえ大事っす、それがね、ゲームじゃなくてもね、あのーもうねエッチでもなんでもいいんですよ、友達と飲みに行くでもいいですし、まあ楽しくいきましょう、皆さん。 というわけで、まあこのね、熱い博士対オペ前の対戦を、ね、皆さん見てバルログチュンリどうやってやってるんだっていうのを、ね、ちょっと学ぶのもありだと思いますしもうバルローグしも全然わかんないんだよなマジ嘘でしょ マジで言ってんのマオさん、あなたのツイッターフォローしたいです。あ、ええー、とですね、全然フォローしていただいて大丈夫です。あの、全体公開なので、ええー、とですね、まあ、あの、表だって、こうね、あの、いうものではないですか。まあ、配信も多分、まあ、全国放送ですけど、ええー、とですね、僕の、ええー、とですね、あの、ツイッターはですね、名前がですね、ええー、と、カタカナで P の、 っていうでえっ、ー、と5歳で3位はひらがな、まあ、もしくはひでチュンリーひではカタカナでチュンリーは漢字でチュンリーっていう風にやると出てくるかもしれませんちょっと今試してもらっていいですかねちょっと僕もこの後のじあやったりするのでまあ、今のうちにちょっとねこうパソコンの画面見れてる状態でやり取りした方が早いと思うので。 まあもう本当、しがないまあ今ただ単にス ロ, スロットやりながらディスクアッパーかつストツつバカみたいな感じですねまあ楽しいです、このループ仕事して一つやって仕事して誰かしらと飲みに行って仕事してディスクアッパーになる、まあ、そんな感じですね。<笑> どうですかね見つかりましたでしょうかうわうますぎなんだけどやばさ あ, まあちょっと実況もダルシム・バルログちょっとフォローしましたまた来ますよスロット話も出て最後ですありがとうちょっと待ってください、ね、今見よう あ, おーありがとうございますあっさっきのあれですねちょっと年齢書いてくださった方ですねありがとうございます めっちゃフォローしてるすごいまあちょっとね個人情報になっちゃうのでねなるほどいやこれめちゃめちゃうまそうなんですけどなんすかこれこあココスあいいなこれなんかココスってあのすいませんまた素数の話とぶれるんですけどココスってガルパンとなんか結構コラボしてること多いですよね あなり気にあのガルパンおじさんじゃないんですけどガルパン超大好きですでもまあココスに行ってなんかそのパンフレまあその何でしょうえー、とあれかクリアファイルかをゲットしたいとかっていう欲じゃなくてもうただ単にあのね感じが好きれ女子高生が戦車乗ってるから好きとかじゃなくてもうストーリーが好き本当に やましい気持ちじゃないこれはもうそんな感じですね僕はお疲れ様ですさあというわけでねあのー、まあ本当いろんな話ココスココスねあのね僕あれなんですよ<笑> ココスがね、近場にない。まあ、あると思うんですけど、なんかね、こう、自分の生活圏内範囲に、ココスが、ない。あ、一応あるか。あるな。あるけど、なんかね、ちょっと高くねって思ってね、なんかね、ココスちょっとね、足、ちょっとね、少し開幕前まで、その、出入り口ギリギリまで行くんですけど、え、でもやっぱ高かったよなって思って、 結局、なんかそのココスの選択肢が松屋になっちゃうとか結構、ざらなんで沼津、沼津ってどこだっけ静岡あれ、沼津、えーとね、どこだっけです、でですです、ちょっとさ、そその、の、なんかさい何、その、<笑>何そのひどくない<笑>ちょっと洸胤君、沼津、あー、沼津、あ、行った行った行った、この前、あれだ。 沼津、ね、行きましたわ、まあ、行ったっていうか、正確には、あれなんですよ、えー、と5月の<笑>いや、あの、ちょうどね、あの配信見てる人がね、ちょっといろいろ書いてくれてて、であのー、静岡、あのー、<笑>うるさいってひどくないですか、小手くん ままあまあうるさいですけど、さすがに僕の声、よく響くんで、沼津に行きましたよ、あの先日、愛知、遠征行ったときに、あのちょうど、あれなんですよ、あのイ ン, インターチェンジじゃなくて、サービスエリアか、沼津あって、あれ、何ここ、なんかめっちゃラブライブ感出てるんだけどみたいな感じで、みんなとあの帰り道に、あのそこのサービスエリア入って話してました、沼津だったっけ、なんだっけ、サービスエリア。 なんかね、なんかそれっぽい感じそれっぽい感じって何言っていう今年はねだいぶいろんなとこ遠征しててあのスロ遠征じゃないですからねストツ遠征ですからね 3月岡山、5月愛知、で来月には福岡なのでもう今年もうすでに遠征3回するんだなという感じで配信見てる人たちにもね、ぜひ、まあ、あの一つやってるかやってないかはちょっとわかんないんですけどいろんな人とね、こ う, 何でしょうまあ、地元でスうツつやってでちょっとね、こう なんだろう初心者とかそういうの関係なくいろんな人と対戦するってすごい大事でモチベーションになるんですよね、特にこうね都内だと割と普通の対応っぽいのにこう遠征先ね、ねみんなあったかいんですよ、もう、ね、ウェルカム、ウェルカムみたいな感じで、まあ、レベルはね、まあ、どうしてもその、何でしょう。やっぱ 都内、まあ都内、愛知、関西、まあそのね、ところがかなりまあ、割と攻略レベルは進んでる、もちろん他の地域も結構進んでるところありますよ、もちろんま、まあ あ, の、まあ、の、ね、有名どころ3つみたいな感じですよね。でも全然、ないでしょうこの地方はこのキャラいっぱいいるから、このキャラに関しては任しといてやーみたいな感じのねところもあるんで、まあ、何よりね、あとね、あと遠征の楽しみは何といっても飯。 飯がねうまいっすわとにかく今度福岡行ったらねいか、ね、新鮮ないかとあのねモテな め, めっちゃうまい店はね絶対行くんでもう確定ですもうね壊し見てから勝利余裕でしたレベルで行ってきますわいや飯飯超大事っすよ本当。じ人 人間のね三大欲求はね勝てませんって超大事っす<笑>飯と地元の人たちと楽しくね飲んでね飯食ってでストップもしてでいろんな人と対戦してやっぱこのゲームいいなーっていうねこういい思い出だけを残して こう遠征終わるっていうのがねもう大正解なので嫌な記憶もねその現地に置いていくという人見知りね、まーあんましないのかなー多分、ね他のプレイヤーに聞くと徹底してないでしょうっていうふうに。 言われそうきっとまあそこが強みなんですかねわかんないけどけど、まあ、でもね、ねまあ、それが、ね、結局、遠征しようっていう意欲につながったりとかなんだろうまだね、そのまあね安定ルートまあ何度もねいいところを何度も行くっていうのもそうですしまあ行ったことないところにあえて1人で行ってみたりっていうねそういうい新ムーブとかも結構好きなんで。 まあ、自分からね、輪を広げていくタイプなのかな、きっと、どうなんでしょう<笑>。マジっすか。<笑>あ、い、今日サードありましたっけ。あ、ないっすか、サードあったら、サードやりたかったなー、春野さんと。ある、ある、やる、やる、やりましょうか、よっしゃ、よっしゃ、ちょっとサード、今日、今日さ、あの、飛ぶやるよっていうね。 っていうわけですいませんこのゲーム以外にどんなゲームをあのー、僕は基本的に1つ以外はまあ、スイッチで1人で黙々とまあ何かしらゲームやるっていう感じなので他のゲームほぼほぼやってないですね昔はゲで超ガチ勢だったんですけどああそれ人見知りしてなさそうなプレイヤーうーんでもねそれはね きっとと難ししいと思ううあのー、なんでしょう結局あのー、それは僕がそう見えるだけであってその人自身はそう、実は人見知りしてるんだけどそれを表に出さないようにしてるだけなのかもしれないというところであえて僕はそこはねその人のスタンスなのでまあ、何も言わない方がいいのかなという感じはします。というわけですいません。僕はちょっとこれから 一つではなくサード勢の傘とサードストライクをプレイしてきます手書で配信見ている皆様お疲れ様でしたこのままねあのオペマイバルログ対博士ダルシムの神試合ありますので皆さん楽しんでってくださいはいまたぜひ来てくださいお待ちしておりますま僕もねあんまり全然ニュートン来れないんですが来れる時はぜひ実況しますので手書でお疲れ様でした